えー、と後半はですね、あの方逆減の計算ということで、テキストはあのセクション 4.7、えー、60ページからですので、まあ、あの必要な方は一緒に見ながら進めてください。えー、とまず、方逆減の計算というのが一体何かということからえ紹介したいと思います。えー、とここでは、R を可観感とします。 そうしますと、その R、それで R のイデアルを i というふうに置きます。そうしますと、この R を i で割った乗用感というのが定義できるわけなんですけれども、えっ、ー、と、この中でその R over i という乗用管の元 A が単元のときですね。すなわち、その情報の逆元を持つときに、その逆元を計算しようというのが、その方逆元の計算です。で、今日紹介するのは、 この逆減の計算に拡張ユークリット誤助法が使えますという話です。で、えー、とその計算を実際の根拠となる定理がですね、えー、とテキストでは定理4の48というところにありますので、まあ、それを説明しておきます。えー、R をユークリット正規として、それから D をユークリット関数とします。 それからと、えっと、A と M を R の元とします。で、えっと、この時に、んと、ま、A モード M ですね。えっと、A を M で割った乗用が、この R over MR という乗用感の単元であることの必要十分条件は、えっと、A と M の GCD が1に等しいということが、まず一つ目の主張です。で、えっと、さらに、この時ですね、 その拡張ユークリット誤助法を用いて、この R over MR における、この A モード M の情報の逆限 B というのを計算可能であるというのが2番目の主張です。でそこでまず、その前半の主張の、この A モード M が R over MR の単元であることを示します。でまず、これは、常用感におけるその単元 の, あの定義を出してきまして、 えっ、ー、と、A、え、モード、えー、M があの R over m の単元であるということは、えっ、ー、と、ある R の弦が存在して、で、s る a がですね、M を法として1に等しいと。まあ、そういう性質が成り立つことが言えるわけです。えー、で、今度はこれを、その、まあ、乗用類の定義に基づいて書き換えると、えっ、ー、とあ、あるの R の弦 T が存在して、で、SA-1 がですね、 えっ、ー、と、ある t の m 倍に等しいと、まあ。そういう性質が成り立つというわけですね。で、この式を、あの、項をうまく移行しますと、えっ、ー、と、このことからですね、sa プラス tm イコール1という等式が成り立ちます。なお、注意点として、この s と t はですね、あの、この形、あでまずですね、この形から、えっ、ー、と、a と m のは互いに素であると。 いうことが分かってでそれからあと、えっと、もう一つはこの s と t という値は数はですねこの拡張ゆっくりとご情法であの A と M に対する拡張ゆっと互情法で計算も可能であるということが示されます。A、というのが、まあ、あのこの証明ですねだからあの A と M が互いに素であるということと えー、とその情報の逆減があの計算できるということは先ほどの関係から一辺に示されたということになります。で一応あの微項としてはですね、この今与えられた A と M から、えー、によるその拡張ゆっくりとご情報の出力をこの RST という3つ組みの数で表したときに、まあ、R が1である、すなわち A と M が互い数上である場合にはこの S を M で割った乗用ですね。SOM、で、そういう M で割った乗用が、この求める逆減になりますと。で、一方で、その R が1ではない場合、すなわち A と M が互いに素ではない場合は、この、えっと、与えられた A モード M という減は、この乗用感において単元ではないということで、乗用の逆おは存在しないということが言えるというわけです。ここまでよろしいでしょうか。 はい、それではあの例題をちょっとやっておきましょう。大、ま、体、あ、いいこの分野ですね、この計算機数学の分野というのはその、実際にアルゴリズムがあってで、それで何らかの計算をするという分野ですので、えっと、まずはちょっと例題を見てですねあの、どういうふうにこの計算が行われているかっていうのをつかむのがこう、この分野を学ぶのにはまあ有効な手段の一つであると思います。 でここでは、その R は整数感として、それから M を29として A を12としました。で、えー、と問題としては M イコール29を法として A イコール12の逆元が存在すればそれを求めましょうというのを今回解いてみようと思います。あちなみにちょっと言い忘れましたけど、これはテキストでは例の 4.49 というところに例題として出ていますので、まあ、必要な人はテキストも一緒に見てください。 で、そこで、まあ、やり方としては、その与えられた m イコール29と、それから a イコール12からですね、その拡張ユークリットのご情報で、その、まず GCD を計算していくというわけになります。で、えっと、まあ、あの、これ前回から出てきてますけれども、この場合ですと、まあ、r0、s0、t0 の組を定義して、それから r1、s1、t1 の組を定義しまして、で、 それ以降はですね、R2 としては R0 を R1 で割った余りとし、乗用とすると。それから、えーと、その時の小を Q1 としますと、まあ、Q1 の場合、Q1 この場合2ですねで。それに基づいて S2 と T2 も計算できます。以下、同じようにして、R3、S3、T3 と、それから R4、S4、T4 も計算していきますので、えーまあ、これもちょっと皆さん後で確認してみてください。 一応、あの、今日のレポート課題でも、あの、このような計算をやりますので、えっ、ー、と、皆さん、計算手順を確認できるかと思います。えー、ということで、R5、S5、T5 まで計算したところで、あの、R5 が、あの、0になりましたので、で、じゃあ、R4 の値がいくつかっていうのを確かめますと、R4 が1なんですね。で、R4 が1ということは、うんと、 あのこの、与えられた A と M っていうのは互いにそうだってことですね。で、具体的に、その、の S4 と T4 を使ってかけた数で表すと、5×29 プラスマイナス 12×12 イコール1という関係式が得られますので、えっと、これを、その合同式、29を法とする合同式で表しますと、えっと、マイナス12倍の A が29を法として1に合同であるということになります。で、そこで、 まあもちろん、こう、このですね、あのー、逆元としてはマイナス12も、あのー、この逆元として構いませんし、あとまあ、あの、問題によって、題って問題によってはですね、この逆元を例えば正の整数の形で求めようっていうことになったらば、う このマイナス、この合同式から得られることは、このマイナス12かける29って、マイナス12プラスか。マイナス12プラス29の倍数っていうのは全部、あの、この合同式に満たしますから、そういう意味では、そのマイナス12プラス29かける整数っていうのが、まあ、この逆円にもなると。で、さらに、例えば、あの、逆円として、正で最小な数を求めなさいって言われたら、まあ、じゃあ、 生、え、徒、ー、最小の数を求めたら、えーと、マイナス12に29を加えると、まあ、17になりますよと。17が、まああのえー、と29法としてマイナス12に合同な生の最小数ですということなので、まあ、例えばこの場合は17が29法とするあの12の逆減であるというふうに答えることができます。一応あの注意ですけれども、これはの合同式、合, あの合同式 五度式の方程式の解なので解があの一般には1位ではない点に注意してくださいただしあの説問によってあのこれこれの条件を満たす解を求めようって言われるとそれが1つに決まってくるという場合もあるので、まあ、それも注意してくださいここまでよろしいでしょうか、えー、はいそれではあのもう一度ですねこう例題を紹介しておきたいと思います 今度はですね、大数的数の逆数の計算ということで、テキストでは問題の 4.55 というところに紹介されております。では、ちょっと問題から読みますと、えー、と方程式、x3 乗マイナス、x2 乗マイナス、x マイナス1の根の一つを α とすると。で、この時に、そのァ2乗プラス α という数の逆数を、えっと、aα2 乗プラス bα プラス c の形で表しなさいと。 ただし、えっ、ー、と、ラージエ、ラージー、ラージーは有理数とすると。まあそういう問題です。で、えっ、ー、と、今ここではですね、まあ、X3 乗マイナス、X2 乗マイナス、X イコール1を FX と置きまして、で、FX イコール0の、方程式 FX イコール0の根の一つをァとします。 でこの大数拡大、拡大体なんかの理論はですね、ちょっと今皆さん、この時期に習っているかどうかは微妙かもしれませんけれども、まだですかね、もしかすると秋かでしょうかねあの、拡大体なんかの話は、うんと、今もうすでに習っているんでしょうか、今の大数の時期、まだですね、はい。多分 えー、と秋学期以降にあの そ, のその筋 の, あの大数学の授業科目を選択するとあの、まあ、あの多分この体の拡大とかですねそれから多分ガロア理論なんかにも変わることも勉強することにもなるかもしれません、えー、と僕があの自然学理の数学専攻の学生だった頃はですね、えー、と確か大学3年の1学期に大数学1という授業があってでその大数学1の授業の内容が この群とか管とか体、それから拡大体、それからガルアの理論に至る講義がありましたので、この時期に拡大体の話を扱っておりましたが、まあ、あの、今日はそこまで知識がなくても、ある程度、こう、お話だけで聞いていけると思いますので、それ聞いてみてください。で、えっと、Q の α というのをですね、まあ、あの、有理数体 Q の α による拡大体とします。で、ここでは、あの、あの、 まあ、厳密な定義はもちろんしませんけれども、まあ、あの、そうですね、この有利数プラス、この R の定数倍というような数ですね、その数の全体を考えると思ってください。で、それがまた単位になるというので、拡大体というふうに呼ばれます。で、一方で、えっ、ー、と、ここでは、その、えっ、ー、と、Qx ですね、この有利数係数の一変数多項式間を、この Fx で生成されるイデアで割った乗用感というのを考えます。 で、そうすると、あの、実はこの Q に、R を点化して拡大したこの拡大体とですね、それからと、この Q、多項式間 Qx を Fx で生成されるイデアルで割ったあの常用感の間にですね、こう対応関係をつけることができます。で、とこの、うんと、Q にその α を点化したこの拡大体の元というのは、 今、α が3次の多項式ですので、実は、この aα2 乗プラス bα プラス c という形で表すことができます。ここで、ラージ a、ラージ b、ラージ c は有利数です。ですので、まあ、こういう拡大体の元というのは、こういう r の2次の多項式で表すことができるということなんですね。で、えー、と一方でその、この qx をこの fx で生成されるイデアルで割った乗用間の元というのも、この2次の 有理数係数の多項式で表すことが、あまあ、弦を表すことができます。で、ここでその、まあ、代数の性質を使うと、この今、QX が、あ、ごめんなさい、FX が、あの、Q 乗規約ですので、あの、この二つの世界が、まあ、同型になるっていうんですね。ですので、その、今はですね、この、拡大体上で、えっ、ー、と、問題はですね、 えー、とアルファ2乗プラスアルファの逆数を求めなさいっていうことだったんですけれども、これが実は、えー、とこちらの乗用感上で、えーと、X2 乗プラス X っていうこの多項式のこの乗用感上でのその逆減を求める問題として解くことができます。帰着される。まあ同じことになるわけですね。ということは、えー、と今の高逆減の言葉で言うと、この GX の FX を高とする逆減を求めると。 いう問題になります。を解くことになります。えっ、ー、と、以上を踏まえて、えっ、ー、と、今の fx と gx からですね、あのー、拡張有機とご情報でですね、こう、計算を進めていきます。で、えっ、ー、とこれ、これまでと同じように、r0、s0、t0 と、それから r1、s1、t1 を定義して、で、こう、r2 を、あの、計算していきますけれども、 えー、と今まではですね、この整数に対して、あの、拡張ユのご情報を使っていましたけれども、これ多項式に対しても全く同じように計算すればいいわけですね。えっ、ー、と、R2 は、えー、と Fx と Gx で割った常用になりますので、えー、それはあの、今回は x-1 になると。それからあの Q2 がその時の割り算の時の小になって、小は x-2 であるというふうに出てきます。これも整数の時と同じように多項式間で計算していけばいいわけです。 で、えっ、ー、と、これは、そっか、えっ、ー、と、うんと、うん。で、まあ、こういう形で計算が進むとですねと、と、R3 まで計算した段階で、あの R3 が定数になりますので、えっ、ー、と、ここで、あの計算が止まってですね、で、fx×-x-2 プラス gx かける x2 乗マイナス3イコール2という関係式が出てきます。で、まあ、両辺を2で割りますと、まあ、こういう形になっていまして、で、えっ、ー、と、これをその fx を法とするまあ合同式で表すと、えっ、ー、と、gx かける2分の x2 乗マイナス3が fx を法として、1に合同になるということなので、えっ、ー、と、結論としては、あの、今度はこれ、あの、 もともと考えていた、その、大数拡大の、その、弦 の, あの話に戻さなきゃいけないんですけども、そうすると、この Gα、えー、っと最初に与えられたこの Gα という、えー、っと数の逆減というのがあの、この多項式のですね、X に α を代入した形で、式で、二、えーまあ、分の1かける α2 乗マイナス3というふうに出てくるというのが、まあ、この問題の解放、答えになります。 でまあ一応、計算をしてみました。えっと、えー、ところですね。えっ、ー、と、この、もともと与えられた数が x 二乗プラスアルフ α だって、で、これの逆減がマイナス二あ、じゃあ2分の一かけるアルフ α 二乗マイナス三でしたから、まずこれを計算すると、 これマイナス、あ、二分の一かける x 四乗プラス x 三乗マイナス3アあファ、あ、ごめんなさい。二分の一かけるアルファ四乗プラスアルファ三乗マイナス三アルファ二乗マイナス三アルファと出てくるわけですね。で、えっ、ー、と、今ですね、ここで、えっ、ー、と、まあ、その、体の元として余事式が出てきたんですけれども、実際には、えっ、ー、と、これ、Fα、アルファ がゼロに等しいといいいとう条件がついていますからそうすると、この α の四次式をエクアルファで割ってですね、の小の部分、エクアルファがかかっている部分はもう0になっちゃうわけですね。ですので、この α4 の四次式を表されている数っていうのは実際にはこれをエクアルファで割った乗余の形で表すことができます。そうしますと、この α4 の四次式をですね、エクアルファで割ると、 えー、とここにあります小、ね、は1プラス2分の α で乗与は1ということになりまして今あの Fα イコール0という条件がついてますからそうするとこの、えー、と1プラス2分の α かける f α という部分は0になってしまって最後に1が残るということで確かに1があの逆円をかけて1が得られたということが分かると思いますさてよろしいでしょうか はい。ということで、えっと、今回のまとめです。えっと、今回は、その拡張ユークリットの誤助法の性質の一つについて触れました。それから、後半では、拡張ユークリットの誤助法の応用の一つとしまして、えー、方逆減の計算について紹介をしました。えっと、次回の予定なんですけれども、えっと、まず、その拡張ユークリットの誤助法の性質でですね、まあ、他にもいくつか性質がありますので、また別の性質についても紹介していきたいと思います。 それから後半の方では、これもやはり各種率のご情報の応用をこれから何回か紹介していきますけれども、その中でですね、次回はその実数の連分数展開について紹介したいと思います。テキストでは、あの、セクション 4.13 というところにありますので、まあ、あの、必要な人は、適宜内容を見てきてほしいと思います。よろしいでしょうか。それでは今日の講義はここまでにしたいと思います。お疲れ様でした。